今週はティアラからの心配を一心に集めているキングプリンス平野紫耀の話題から TBS の金曜ドラマクロサギで主演する平野が1日放送された TBSK オールスター感謝祭り22秋になんとライブ2公演後に強行出演放送翌日にも2公演に出演するなどファンから国使が心配されています デスクエイチ感謝祭りはむしろ平野が特別対重って感じにしていたけど、これまでの前例も考えれば普通に出演しなくとも良さそうなもんだったけど、平野も TBS も視力を尽くしてまでも黒詐欺にかけている感じがするから、結果にかかわらず早々に映画化でもするんじゃないかね。記者愛夏ドラマでは石子と羽男、そんなことで訴えます TBS 系金曜ドラマが絶好調だっただけに、同枠に当たる黒詐欺でも視聴習慣を引き継ぎようだいを狙いたいんでしょうね。TBS は本源翼が主演、イケメン8人でアイドルグループ8ルーム、ブルーム、を組ませた火曜ドラマ、君の花になる、も注目されていますし、秋ドラマでも結果を残しそうですね。デスクエッチ金プリだと、 こすりすぎて申し訳ないけど、新信長後期からクラスメートは戦国武将から日本テレビ系が逆に話題となった長瀬角が来年1月期の TBS 経過用ドラマで広瀬すず主演のラブストーリーでお相手役なんて話も、脚本は北川越立志らしいけど、今の世代の心をつかめるラブストーリーとなるのかも含めて注目だね。 記者会日テレではキャットタンカメナシカズヤがマックを務めてきたバラエティ番組一撃解明バラエティ一目でわかる。簡単が、終了。同番組は日テレのジャニーズ枠とも呼ばれていた火曜22時枠だったので、業界内外に衝撃が。きっかけは、新信長伊佐木の結果だったなんて話もありますが。デスクエイチマー。 亀梨し以前に担当していたのが山口達也さんで、不祥事交番の後に数字取れないとなったら、一旦他にとなってもおかしくないわけで。ジャニーズのドラマ関連だと最近始まったフジテレビ系水曜ドラマ、しないなる僕へ殺意を込めて、も不調だなんて話も。 記者愛漫画原作の実写化ということで、どこまでグロ表現に視聴者がついてこれるかというところもありそうですよね。親愛なるからは全枠の鉄鉢の低視聴率の影響も避けられなかったのも不調要因の一つでしょうか。ジャニーズですとトラビスジャパンのデビューというか、次のデビューについて注目が集まっていました。 デスクエイチトラジャはデビューをすっぱ抜かれたから日本外線のタイミングでもう一度大々的にプロモーションするんだろうけどちょっとタイミングを逸した感じも10月28日に全世界配信されるデビュー曲が国内外でどれだけ伸びるかはジャニーズにとっても今後の指標になるだろうから注目したいところではあるけど NHK 紅白大トリは W デビュー50周年 記者愛今年もあと約3ヶ月となったところで年末の話題もぼちぼち出てきましたね。富士テレビの大晦日は、逃走中、と早々に発表していますが、これは、美人、と物別れした段階で決定していたなんて噂も。NHK は、NHK 紅白歌合戦、の出演陣に関する話もちらほら。 デスクエイチ吉田卓郎の流れ星とかはちょっと見たかったなぁ。正直、矢沢永吉だけではなく松任谷由美との W デビュー50周年が大取りと予想しています。松任谷はベストアルバム発売に向けてプロモーションでテレビ出演が続いているしね。記者愛今週は TBS 関連の話題も豊富でして、ラビット。 では28日放送会のオープニングトークが番組最長を更新。ロケ VTR の途中で時間がなくなり、続きは後日に回されるハプニングが発生。デスクエッジ自由すぎると見るか、キリン川島民のトーク回しが楽しすぎると見るか。番組ファンもこういったハプニングを楽しみにしている部分もあるだろうから許容されるのかなぁと。 他の番組では絶対に怒られるだろうけど、記者会 TBS 系列の地方テレビ局の一つ、東北放送 TBC ではアナウンサーが6人退職するといった緊急事態が9月29日発売の週刊文春文芸春秋で報じられましたが、最近は地方局のドロドロとした内情が明かされがちですね。 デスクエッジよくも悪くも注目されるキー曲と違って古い印象が残っているし脇が甘いんだろうね。放送局じゃないけど北海道新聞も記者がメモを取材先に忘れて裁判に証拠として使われるなど、地方メディアは地元で VV 言わせている暇あったらコンプラ研修でもした方がいいんじゃないかね。記者愛最後に歌舞伎関連の話題を コロナ災いで延期になっていた市川海老蔵の13代目市川團十郎白猿襲名披露公演が11月より行われることになっているのですが人間国宝の小野植木五郎が襲名披露工場への出演に難色を示しているのだとかデスクエイチ誰が継ぐのかと言ったら海老蔵しかいないわけだけどこれまでの散々なやらかしを煙たがるのも無理ない話で